ええ ?9 月から放送開始えマジでえマジウィス。 どうも、こんにちゃのねしです。というわけでね、えー、今日はですね、悪質なツイートを見つけまして、えー、そちらのツイートですね、対処した空港の動画を撮りましたということで、皆さんこちらのね、ツイッターをご覧くださいということなんですけども、まずですね、こちらの方皆さん知ってますでしょうかえー、最近ですね、この人がですね、悪質なツイートをしまくってて、えー、ちょっと話題になってるんですけども、あの、プロフィール内容を見てください。はい、えー、鬼滅の刃プロデューサースタッフということですね。えー、本当にこの人がプロデューサースタッフなのかって感じなんですけども、そうなんですよ。 それでちょっとね最近悪質なツイートをしてるんですけどもこんな感じということですねなんとですね2022年9月に刀鍛冶の里編が公開するとですね断言したツイートをねしてるんですよねいやこれさちょっとめちゃめちゃ悪質じゃないですかうんそもそもこの人がねプロデューサースタッフかどうかわからないんですけどももしですねプロデューサースタッフだった場合ですねいやもう情報を公開しちゃってますしいやプロデューサースタッフじゃなかったと してもね、これに関してはかなり悪質かなと思ってるんですよね。まあ、デマの拡散ですよね。で、まあこれにですね。ちょっと翻弄されてしまった一部鬼滅ファンの方がですね。まあ、9月から公開するんじゃないかとまあ、憶測をねえー、飛ばしてるんですけどもえー、僕はですね。こちらの方ね。もう完全になりすましだとねえー、考えてますね。皆さんはどう思いますかね？でですね。他にも悪質なツイートをしてましてね。こちらということでえー、これちょっとヤバくないですか？ 鬼滅の刃刀刀舵の里編。第12話制作。1回は45分編成。タイトルは上限集結。劇場版、鬼滅の刃場、2023年4月、パート1。2024年4月、パート2。劇場版、公開準備中。ということでね。いや、こんなさ、情報がもし、あるんだとしたら、この情報を漏らすことはそもそもアウトだし、いや、これ、なりすましだとしても、かなり悪質なツイートですよね。で、これね、100件ぐらいのリツイートがありますよ、ということで。 いや、かなりですね、騙されてしまった人がね、いらっしゃるんですよね。いや、確かにそれっぽい、あの、内容ではあるんですけど、いや、これさ、めちゃめちゃ悪質だよね。うーん。だし、2023年4月から、劇場版やるとは僕思わないし、いや、もしやるとしても、そこまでの話って出てるのかなっていうね、4月にさ、劇場版やるってさ、もう相当先よ、2023年の。うん。 で、それをさ、もうすでに劇場版のさ、放送日っていうか、公開日決まってるとは思わないし、いや、ちょっとこれに関してはね、嘘っぽいんですよね。うん、だってパート2のさ、劇場版公開日なんてさ、いや、すでに話し合ってるとは思わないんですよ。<笑>もしね、やるとしても話し合ってるとは思わないんですよ。だし、なんでもう4月って決まってんのって感じですよね。いや、劇場版ってね、結構ね、公開日決めるのって直前なんで、 まあ、その辺がすごく嘘っぽいんですけども、僕ですね、この方がですね、いや、完全に嘘だとね、気づくツイートがありまして、それはね、何かと言いますとですね、こちらでございますね。え、最近のツイートなんですけども、見てください。はい。いや、進撃の巨人の制作に変わってた<笑>。鬼滅の刃のプロデューサーじゃなかったんか、お前は<笑>。進撃の巨人のプロデューサーに変わっとる。いや、もう完全にこの人さ<笑>、なんかなりすましたい人間なのかなって。 と思うんですけどね多分外国人なんじゃないかなと思ってるんですよねでねちょっとこのツイート内容もおかしいよねえ最後は皆に感動を与えられるように最善を尽くして制作しましたと<笑>おかしいお前<笑>え<笑> <笑>さっきまで鬼滅の刃制作してなかったって感じなんですけど、お前どんだけ<笑>他のアニメに関わってんだよって感じなんですけど、ありえないですね。うーん、制作陣違うからね。鬼滅の刃と進撃の巨人制作違うからね。うん、完全になんか流行りに乗ろうとしてるというか、うーん、なんかちょっと怖いんですよね。<笑>もう頭がおかしくて怖いんですけど、で、そんなですね、方のね、最近のツイートもやばくてですね、こちら見てください。はい。今日日日ですね<笑> 2 21月月の21日月曜日アニメ 鬼滅の刃制作会議第2回開催<笑>新規声優陣計画を含むっていうことでね怖い怖い怖い。どっから知ったの怖い怖い。お前怖いって<笑>。怖いな、ちょっと。本当に。いや、怖いって。だし、めちゃめちゃ嘘っぽくね。めちゃめちゃ嘘っぽい。それっぽい嘘をついて、なんかツイートしてるっぽいんですよね。で、新規声優陣計画を含むっていうのは、おそらく、まあ、上限の鬼のね、パワハラ会議で声優ね、まあ、絶対決まるから、まあ、それっぽい。 っぽい嘘をね、ツイートできるんですよ。うーん、いや、ちょっと怖いな。<笑>この人怖いな。虚<笑>言癖か、ちょっと妄想癖入ってないか。まあ、そんなですね。この人のちょっとツイートがやべえというか、まあ、本当にプロデューサースタッフだとしたら、マジで情報漏らしてて、ちょっとこれアニプレックスさん対処した方がいいよって感じなんですけど、まあ、もしプロデューサースタッフじゃないんだとしたら、もう単純になりすましで、本当に迷惑というか、あの、騙されてる方が。 いらっしゃるんで、まあ皆さんね。こちらの方にはね。騙されないように注意しといてください。いやま、そんなですね。今日はあの注意喚起の動画となっております。いやマジでね。悪質だよね。まあ、でなりすましといえばねま。あ後峠小屋春先生のなりすましなんかも出てた時期ありましたけど、ああいう感じでね。なりすましをしてるんじゃないかなと。僕は考えてますね。うん。 まあ、誰でもできそうだもんね。まあ、こういったツイートっていうのは、うん。僕でもできるからね。なんで、ま、あ皆さん情報には気をつけてくださいね。はい。ってことで、まあ、今日の動画はですね、こんな感じで、まあ、そういったですね、悪質なツイートを紹介しました。ってことで、皆さんのですね、えー、コメントなんかもお待ちしております。さあ、ということでね、まあ、次回なんですけども、次回はですね、えー、刀鍛冶の里園第1話のね、まあ、見どころ新まとめをね、投稿しようかなと思ってるんで、まあ、皆さんぜひぜひご覧ください。ということで、バイバイ